トーマーケンですはい今回はですね久しぶりの『ホスケ紀隣のライダーさん』ということでですねこちらのバイク今からじっくり紹介していきたいと思います イ, エーイでちょっとイ、ね、このこちらの忍者のですねオーダーさんなんですけどちょっと僕昔から知ってましてもう何年ぐらいなんですけど10年以上。 の付き合いになるんですけど久しぶりにね、まあ、連絡を取りまして久しぶりに会いましたあちょっといきさつ話すと僕ちょっと昔役者舞台役者やってましてその時の、えー、同期の子になります、まあ、年はねちょっと下なんですけど同期の子をね こ, のこちらの忍者買ったということなんで今日は、まあ、一緒にちょっと出演してもらってお話を聞いていきたいと思います今日はあのカメラマンのね慎太郎んがお休みなんで ここからは僕があのカメラを回します。はいじゃあですねえー、忍者こちら忍者のですねオーナーさんをお呼びしたいと思います。高木カモーン。はいどうもー。あ<笑>どうもー。久しぶりだね本当。めちゃくちゃ久しぶりですね。どうも高木です。<笑>よろしくお願いします。<笑>いやマジで僕ね、はい、あの高木のことを。 何歳やっけ16ぐらいお前が16あの時今28なんでクソワゲでしたね本当トクソワゲっよねほんと、ね、<笑>本当に、ね、敬語も使い切らんしね敬語は使ってましたよ本当に？あにそうだったっけいやでもなんやかんやで本当に10本当に10年ぐらい10年ぐらいやねであの時某某劇団でね某某はい<笑>劇団で劇団で一緒にね一緒にお芝居やってお芝居やったりしてましたね これたい、はい、正式名称とかある、この色の正式名称っていうなんか KRT カラー、川崎レーシング、あのジョナサン・レイ選手が、すごい、まあ、6連覇、7連覇ぐらいしてるから、まあこれでまあ川崎グリーンなのかな、ちょっと待って、間違えたらすみませんえ。なんかレプリカってことえ でも川崎グリーンはこの川崎グリーンだと思います。うん、その選手もこの緑に乗ってんの。乗ってますね。でもこの純正で、はい、もうこの色なんでしょう。純正でこの色です。なるほど。えこのモンスターのシールも最初から？えー、っとモンスターつけました。モンスターつけたよね。<笑>でこのマシーンなんやけど、基本的にはもうドノーマル。今のところはド ノ, ー マ, ルドノーマル。なるほど。ほど後々は。 まああいいいいじじっってててこううか な, みたいないじっていくつももりでではあるんですけどどうしても車の方に、うん、僕はあの四、ー、輪はメインでそうよねそうなんですあのー、サーキット走ってるんです、うん、2000cc の BRZ なんですけどでそっちの方もいじりつつこの忍者も買っちゃったんでまあもうベドワンさんの場所をお借りしてるんですけど、はい、ここに来るまでの間めちゃめちゃ静かやったもんねバイク。 ヒュンヒュンっていう感じでヒュンヒュンやね<笑>え、このバーエンドとかも最初からこれいやこれはつけました後々スターキットを走るよう で, です、ね、なるほどなるほどなんかもう色も統一して緑にまあ赤がいいか緑がいいかって悩んで悩む ん, んですけど、うん、結局緑や っ, やっぱ緑にしようかなっていうまとまってないな結構綺麗やん S ですね、うん、吉村のバーエンドでえ吉村ですへえ吉村ってこれ。吉村です吉村ってあっホんや 吉村のバーエンド入ってますねすげえおしゃれよねちなみに、はい、このバイクの正式名称はなんていうんですかまあ忍者は忍者でわかるんですけど忍者は忍者で ZX25R ー一般的には呼ばれて ZX25R はいーなんか 25R とかよくなんか言われたりも、まあ、大体は ZX25R って呼ぶんじゃないかなててなるほどで 25R の通り 250cc のバイクですね、うん 最初はあの大型の ZX6R にしようかって迷ったんですけど、なるほど。やっぱりあの回せないじゃないですか。まあね、六百はね、行動じゃぶん回したらちょっと。でちょうどいい時期にこの250の四発が出たってことで、うん、実際やっぱ試乗しちゃうんですよ。あの大型の六百と二番、もう二番でいいと思って、ね。うん いや確かにね行動だったら新潟の方が楽しいようーんやっぱそれは思いますよねう ん,、うん、でなん維持費もさ新潟の方が安いじゃん車検がないのがやっぱりそうそうそうそうそ う, うーその「新潟だ新潟だ」だみたいな感じで言 わ,、うん、言われますけどやっぱそれはそれなりに新潟の要素があるんかなってそうですいや新潟ねめっちゃいいと思う俺も、うん、その選択間違ってなかったと思うでまあ後々ねその新ハも持っててまたそのねステップアップしようって思った時に600払えばいい話ですしうーん これへえー、ディスクブレーキ、えー、ドリルド加工されててで、えー、これ川崎あ川崎の純正なんやね純正のディスク完全とのまるへえでこれ最近ねすげえなと思ったのが ABS だよねバイクそうなんですよアンチブレーキロックシステ ム, ステム<笑>ロックしないよねしないすっげえな進化しとるよね進化してバイク もうなんか俺の楽しさなんてねガツンってかけたらギュッてね<笑>ギュッてもうすぐロックするからねいや時代の流れってすごい本当にそしてこの面構えなんですけどなかなかイカチイねイカつい。ですねなんかここ穴開いてるでしょ<笑>これのこの穴何かなんかこれラムエアってってここを走ってるときにあ風が送り込んで馬力が若干上がるらしいんですよへーこれラムエアって言ったら GT38 ぐらいしか知らない<笑> ターでは45馬力ぐらいだったこれすご四45あるんだ結構速いっすよあのー、速いことは速いんですけど加速がやっぱ高回転まで回さないと出ないです、うん、あ上で回る感じこのバイク上でレッドゾーンも、うんうん、見てもらったら分かるんですか結構高回転なんですよああほんまやねすげえ回るねエンジンだからホン回るんですよ だから結構常用をたぶん1万ぐらい回してあげないと出ないかなって感じなでのでちょっとねって感じですこれ2万まで回るんだ<笑>回りますねおすげえでこが手前の方に引くと。うん ます。っていう感じですやっぱ4発や ね, ね4発のヒュンヒュン感がヒュンヒュン感が純正でも結構いい音するんですか、ね、するね回した時にうーんちょっと俺の単車がうるさすぎてね聞こえんかったけど<笑>そうなんだ道中めちゃくちゃうるさいなって思いま<笑><笑>えた、ー、久しぶり後期と会ってウェドアンさんに遊びに来たんですけどなんか久しぶりあってなんかすごい懐かしく感じましたででね、同じバイク乗りとということで えー、これからも、まあ、ツーリング行ったりとかそういう動画あ、えー、げ, げれたらなと思ってますねえこうきですねツーリング行こう今度行きましょうあそに行きますかどこに行きますか海来ちゃうねう<笑>もう<笑>冬 冬, です 冬, です、ね、冬や冬やけどあえてあ え, えて冬の海足来たとかいやもう三ス行こうとか<笑><笑>忍者ニーハン忍者乗りのこうきくんでした 最後に視聴者さんに何か一言お願いします一言、うんえー、これから頑張ります<笑>とりあえずマフラー帰るお金食べます動画ですありがとうございました